こんにちは、みかです日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中からえりすぐりのパンも皆さんにご紹介していきます今日はアンクルミロールを作っていきますとってもふかふかなパンなので楽しみにしていってくださいねでは作っていきましょうまず軽量です純強力粉私はリスドールを使っています 150g インスタントドライイースト 3g お塩 2.5 グラム、お砂糖20グラム、上白糖でもグラニュー糖でもキビ糖でもいいです。スキムミルク8グラム、結構ねダマになってることが多いので気をつけてねくださいね。そしたらカードの丸い方を使って軽く混ぜ合わせます。お水60グラムです。夏場は冷水がいいですね。それ以外のねシーズンは常温でいいです。卵25グラム、よく溶いて計量してください。 こちらを入れましたら、カードの丸い方を使ってね。よく混ぜていきます。ここはねダマにならないように素早く混ぜてってくださいね。結構混ざりにくいです。でもね、なんかあの出来上がるのをね。想像しながら作ってるともうワクワクしてきますよね。はい、混ざってきましたらテーブルに出していきますよ。この後こねていきますからね。まだちょっとお粉が残ってますので、ここでね。もう少し材料を混ぜ合わせていきますね。手のひらで大きく押して戻す押して戻すってね。 広げてあげて材料まで洗っていきましょう。で、時々カードの平らな方を使ってかき集めていきます。皆さんはどんなパンが好きなんですかね？私は基本的に白いパンが好きでして、あのライ麦とかが入っているパンとかね。ドイツパンが一切食べられないんですよ。前世はフランス人だったんじゃないかと思うくらい。あの真っ白なパンが大好きで特にね。バケットが好きです。 私が、ね、子供の頃ってあまりバケットを売ってるお店なかったんですけれどもお家のそばにたまたまねバケットの美味しいお店があってそこでよく買ってましたねおせち料理あんまり食べなかったのでお正月前はね3本ぐらいバケット買ってそれをね三が日ずーっと食べてましたねしかもね何もつけなくていいんですよもうねそのまま食べるのが大好きでした、まあ、そのくらいね美味しいパン屋さんがそばにあったのってありがたいことですけれどもねはいじゃあね 手と一緒に生地が戻ってくるようになったので一度手のひらきれいにして生地を、ね、両手で包むようにして丸めてあげましたら転がしていきます右手で左奥左手で右奥という形で、ね、V の字を書くように転がしていきましょうかなり、ね、力を入れてくださいねしっかりしたグルテンを作りたいのでかなり力を入れて転がしていきます10分から15分はね最低でも転がしてください だだんだん生地がつるっとしてきて弾力が出てきたらグルテンのチェックです生地をね引っ張ってみましょうかすぐ切れなかったらこね上がりです切れるようだったらもう少しこねてくださいはいじゃあバター 25g を混ぜ込んでいきます混ぜやすいようにカードの平らな方を使って細かくカットしていきましょうできるだけ細かい方がね混ざりやすいですのでねカットできましたら生地を広げてその上にバターをのせていきます 包みましたらしっかりね今度は生地を掴んで大きく押して戻す押して戻すでねバター混ぜ込んでいきましょう途中ねバター出てきちゃいますけどもねそういうのはね気にしなくていいですからねバターが全体的に混ざったらミキシング終了になりますはい混ざりましたねそしたら一度テーブルをきれいにして打ち粉します打ち粉はねリスドール使っていますそこに生地を置いて丸めていきましょう 私は、ね、コルドンブルーで習ったやり方をしていきますがご自分のやり方でも構いませんそしたらこちらをボウルに入れて乾燥しないようにラップをしてあげましたら30度の発酵機で40分見ていきます室温で発酵させる方はだい大体、ね、1.8 倍から2倍になるまで温かいところに置いておきましょう、はい、40分経ちました 膨らんだの分かりますか結構膨らんでますよねでラップを外してピンガチェットしていきます穴の大きさが変わらなければオッケーですそしたらテーブルに出していきましょうガスを抜いてたわら型にしていきます手前からゆるーく巻いて向きを変えてもう一巻きですで乾燥しないようにラップをかけて10分置いておきますはい10分経ちましたので成形していきますテーブルに打ち粉をしましたら とじみは上にして綿棒で伸ばしていきます中心から外側に向かって伸ばしていきましょう厚さは、ね、できるだけ整えていくといいですね大きさはですね 25×25 ぐらいかな結構ね薄くなっちゃいますのでねしっかり伸ばしていってください形は真四角じゃなくてもいいですからねその辺はねそんなに気にしなくてもいいです ただ、厚さだけは気をつけてみてください伸ばせましたら、閉じ目になる部分を綿棒で押さえて薄くしておきましょう結構ね、ぺちゃんこにしたらいいですよはい、そうしましたら、あんこを伸ばしていきますあんこ 150g ですねこちら、1箇所に置くんではなくって伸ばしますのでね、所々に置いてください えっと、私はパレットナイフで伸ばしてるんですけれどもない方はスプーンやゴムベラで伸ばしていきましょう表面をねあの薄く広げるような感じにすると伸ばしやすいですまたまたねあの嫌いなものが多いですねって言われそうなんですけどあんこもねあまり好きじゃなくってね粒あんなら食べられるのでね私は粒あんにしましたけれどもこしあんでもいいですよはいそうしましたらくるみを散らしていきます いつもホールのまま使うんですけれども今回は手でね軽く割って散らしていきましょうくるみ 20g ですこちらは1 6 0 °のオーブンで10分ローストしておきましょうその方がね香りもいいので美味しく出来上がりますのでちょっとひと手間なんですけれども是非焼いてみてくださいはい散らしましたら手前からくるくる巻いていきます巻くというよりねちょっとね折りたたんでいくような感じでしてあげると巻きやすいと思いますよ 最後まで行きましたら巻き終わりを軽く閉じていきましょう閉じたら少しね太さを整えて閉じ目を下にして置き直してください6等分にしますまずガイドラインをつけてからカットしていきますね真ん中つけてその間に2個ずつつけていきますスケッパーは上から下に向かって押し付けるようにしてね一気に切っていきましょう でカットしした面を上にしてアルミカップにのない人は、ね、そのまま天板にオーブンシートを敷いてもらってその上にのせてもらっても構いませんなんかすでに美味しそうな予感しませんか楽しみですよねはいそうしましたらねこのあと最終発酵していきます35度で30分発酵させていきましょう 熱温で発酵させる方は、生地の厚みが2倍くらいになるまでね発酵させてください。でその間にオーブンに予熱を入れておきましょう。180度で予熱を入れといてください。30分経ちました。一回り大きくなったの分かりますかそしたらね卵塗っていきます。横の方もねしっかり塗ってあげてくださいね。塗りムラがあると焼き上がった時、ね、あまり綺麗じゃないので、塗りムラのないように全体的に塗ってみてください。 塗り終わりましたら焼いていきます。ガス、電気オーブン両方ともですね、180度で10分から12分焼いていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しく学びたいという方向けにオンライン講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。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 ちょっとい、ね、いので気をつけてくださいねでパンってね、焼きたて食べたいという人が多いんですけれども人肌ぐらいに食べてから食べてもらった方が美味しいですはい、では焼き上がりましたのでどんな感じか見ていきましょうふかふかなんですよすごいふかふかですよねちょっと食べてみますねどうかな美味しいかな 生地とあんこがぴったりですね。すごくよく合います。すごいふかふかで美味しいですね。くるみが当たらない。うん。くるみとあんことよく合いますよね。すごい美味しいです。ということでまた<笑>あんまり好きではない。 食材を使ってのお届けになりました。実はあんこがあまり好きじゃありませんまあ、あのーうん、そんな私でも食べられるパンですのでね是非作ってみてくださいおいしいですよではまた